そりゃ ほっ う愚か者こんなこ いつまでも調子に乗るなよ。これで終わりだダ あだだりゃ<タッ><タッ> う最悪にった ほら スタこっわーはっりゃー うけてみろ まだまだこんなもんじゃねえぞいっつやっか よっ ほらほらほらほらほららほらほどうだ 逃がさず終わりだ しかし。 やられちまうとはな サイヤ人の肉体こそ神の恵みの究極スーパーサイヤ人ゴッちを超えたポジション クロダン で辿り着いっつやっか のってはっ ろ後ろーおおーおうちゅ<笑>うーー<笑>後ろのちりになるがいい<笑><ぁー><笑><あー> みんなはアンの力をかわるわ 大のんでもうなんだれ、はいちどってやけちゃう きくせと は, はぁ <音声>逃げ道はないわたし<音声> は, は, は, は, はトクッホン わがま ちょっと 行くわよどう内穴、はいオ<笑>あ、ゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃあし、し、しようあたいの牙と爪。 ベジータとってったアアッ<笑><笑><笑><笑>もっと打ってこい<笑>、うん え死ねえ<音楽>ラッフッ<音楽><音楽><音楽> 電撃地獄だわー 打ってこいやるじゃんようわっ 遊びはっ バが、うんねうん、ンの敵のこれが もう少し真剣にやってもらいたいも ん, んだよ。これじゃちっとも面白くない。よっしゃー。ザックフ。今度はこっちの番だ。なんだ。 う, ぼれぼれ う, うわリッ っただぜほんおれほれほれほれ 終わりーうあしや っうんっうん、どうだ こ今度はこっちの番だ。 あっ<音楽><音楽><音楽> パパドンの戦いはこれからだフェッ うわっ Let's <laughs> see.